元気いっぱい踊ってまいりますので五千円のほどよろしくお願いしますもう一回いこうか5000円よろしくお願いしますよろしくお願いします踊り子構え<音楽>、まあまあ、な, な, なんで流したのなんで流した 違うだろう、なんかほら疾風陣雷って言ってはって言ったらなんかさ<笑> お, お前さお前うちのチームの人間だろ知ってんだろ<笑><笑>なんで間違えてんの、ね、よそこ、うん、あの PA やってるのうちのせがれです潤です<笑>あいつが悪いんです覚えてくださいね潤です二十歳ですそれさらしといたからなうんはい疾風陣雷 唉呀叨叨 よいしょ 错好球 いはいお会いいただきました会場の皆様に感謝の気持ちを込めてレ ありがとうございまし た, いました は, はい、えー、本日もねまだまだ半日に残っておりますんで最後までよろしくお願いしますさあ